三角形に切った画用紙を貼り合わせて作るタンポポの葉っぱですこの方法なら画用紙の無駄がほとんど出ませんまず型紙をダウンロードして A4 サイズにプリントアウトします縦と横を切り取り、画用紙と重ねて一筋一箇所ずつホッチキスで留めていきますこれを細長く切り分けます そしてホッチキスで留めていない方から線に沿って三角形に切っていきます切り終わったら型紙を外し画用紙を重ねて真ん中に折り目をつけておきます両端の残った部分も真ん中で貼り合わせれば1枚分として使うことができます 先にジグザグに折っておいてから、三角に切り取る方法もあります。これなら一度にたくさん切れますし、真ん中に折り目もつきます。やりやすい方の方法でいいので、大きいのも小さいのも、全部三角形に切っておきます。 大きいものからだんだん小さくなるように並べます大きい方が葉先になります折り目がついている先のところに少しだけ糊をつけ貼り合わせていくとタンポポの葉っぱが出来上がります少しずつ斜めにしながら貼っていくと曲線を描いた葉っぱになります小さい三角の方が 数が多いので残ったものを使って短い葉っぱも作っておきましょう八つ切り画用紙半分の大きさでこれだけの葉っぱが作れます花と組み合わせて飾ってください